ジャニーズ事務所にとってキンプリは黒歴史なのセクゾとのサニファン違和感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンスのファンクラブ FC 会員の動画が5月22日をもって全削除されることが告知されたことで駆け込み需要が発生か。ティアラ キンプリファンが SNS へに公開している会員番号などによると、キンプリの FC 会員数が今月100番人を突破したと見られている。テレビ局関係者は、キンプリは平野市を岸シユ神タ、寺優太の脱退が発表されると、過去に発売したシングルの売り上げが急進しました。そのようにティアラが最後の花向けとして、記録を作ってあげようという動きがある。 また、会員にしか見られない動画を今のうちに見るため、回避を払う駆け込み需要もあるでしょう、と話す。だが、メンバーが脱退してもグループの動画が削除されないケースもあるだけに、ティアラは釈然としないようだ。例えば、セクシーゾーンのマリウス洋さんは昨年の大晦日をもってグループを脱退し、芸能界も引退。 同グループはマリウスさんの卒業を機にメンバー5人で旅行を行い、その様子を撮影した動画が会員向けサイトに投稿されている。現在もマリウスさんが映っている動画は視聴可能。もちろん4人体制となっても動画は削除されていない。 芸能プロ関係者は、3人のメンバーが脱退した後も、金プリは残留する長瀬角と高橋山の2人体制で継続していく。それにもかかわらず、脱退のタイミングで動画が全削除されるのは違和感しかない、と指摘する。ティアラの間では、会員向け動画をめぐるセクゾとの差について、ジャニーズ事務所にとって金プリは本当に黒歴史なの